このあたりには人造人間も来ねえし町の方に比べりゃまだマシな方だべそうでしたか何か困ったことがないか心配だったんですがオラたちなら大丈夫だよ心配してくれてすまねえなそっちこそどうだべブルマさんは元気だかはい今も新しい開発を進めててああそうだ俺母さんに言われて この近くにある原料を探しに来たんでしたこれなんですがどのあたりにあるかご存知ですかうーんオーラはし霊剣道。けお父は知ってっか確かにこの山で見つかる場所はあるだよしかしな確かあそこは何か問題でもあるんですかんだ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 そうしてくれるとありがてえがダメだめだ父そんな危ないとこに行かせてもしものことがあったらどうするだおめえに怪我なんかさせちまったら俺はブルマさんに何んて言ったらいいかわからねえだ父大丈夫ですよ俺必ず無事戻ってきますご飯さんにしっかり鍛えられましたからそれに無理はしません心配しないでください 用事を済ませたらすぐに帰ってきます、はあ、ぁまったくそんなまっすぐな瞳で言われたらオラ止められねえだよケンド絶対に無理はするでねえぞいいなんだ危ねえと思ったらすぐに帰ってこいはいじゃあ行ってきますご飯が鍛えただけのことはあるだな なんとなく言葉の端々がご飯に似てるべ父さんたちを困らせてるのはこいつらだな腎臓 人, 人間と比べたらどうってことはなさそうだすぐに片付けてやるこんなロボットなんかに手間取ってる暇はないぞあーやーくっやー カッカーキャッカキャッカキャッカッカささッカッッカッッよし次はドイツだカッッカッッカッカッカッカッッカッカッカッカッカッカッカッッカえカッカッカはカッカッカッカッ よし邪魔なやつはいなくなったし母さんに頼まれたものを探すかこの辺りを探せばあるはずだ。 少しでタイムマシンが完成するのか過去に行かなくても今の俺ならきっと人造人間に勝てるはずだっ あ, っ あ, っあれは強いかもしれないうん弱そうだな。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 人, 造人間を倒すための手がかりになるはずだってそうしたら悟空さんもご飯も生き返るのけいいえこちらの世界の過去が変わるわけではないみたいです俺もそれは残念ですけどそそうだかすみません期待させるようなことを言ってしまっていやいいだでもできれば悟空さんを助けてやってけれ。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 ついにやったわあんたが手伝ってくれたおかげでようやくタイムマシンが完成したわえ往復分のエネルギーももうすぐチャージできそうよこれで20年くらい昔まで大丈夫だわチャージに8ヶ月もかかってたんじゃテストもできないわねちゃんと行って帰ってこられると思うんだけど研究所さえ壊されてなかったら。 もっと完璧なものが作れたはずなんだけどね母さん俺今の実力なら人造人間を倒せると思うわざわざ過去に行って研究しなくてもあんたまだそんなことをはっきり言って今度は俺自信があるんだ番組の途中ですが人造人間情報をお伝えします現在襲われているのは西の都の周辺にある すぐ近くだちょちょっとトランクスあんたまさか俺行ってくるこれ以上奴らを放っておけないちょっとトランクス待ちなさいねえ17号もう人間もいないみたいだし帰ろうかそうだなう 人造人間今日こそは許さないぞご飯さんの仇、俺が取るふ、うん、ガキが、懲りない奴だな。お前のしつこさ、気に入らないんだよ。ご飯さんが死んで3年前、俺はお前たちを倒すために腕を磨いてきたそれ以上お前たちの好きには刺させないお前がどれだけ腕を磨こう。 俺たちには勝てない私たちに勝てないとんだ思い違いだよどうした俺たちを倒すんだろうやっやっ、ま、やっちょっはい なるほど多少はパワーが上がったようだ な, な 体だけかい？私たちを倒すにはパワーが全然足りないよ人造人間との差がまたあるというのか蹴りならつけてやるさ俺がお前たちを倒したなあっついてこられるかい オマ私たちを倒すまで俺は戦う あ, あっとあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあ 勝った気でいるのかいとはまずいぞ 待ってくれ <笑><笑>確かに以前よりは数倍パワーは上がっているだけど攻撃が直線的だよそんなの疲れるだけだと思うけどそんなそんなどこだ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 私たちは人間が嫌いなんだよそんなことのために許せない許さない俺が甘かった俺だけの力じゃ足りなかった人造人間との差ははるかに大きいごはんさんの力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 それじゃ、行ってきますこうして過去に向かったトランクスは地球を襲撃に来たフリーザたちを撃退し若かりし頃の父ベジータや母ブルマラと出会うその後地球に帰還した悟空に心臓病の特効薬を渡し 3年後に起きる人造人間襲来を警告するという目的を無事に果たした。トランクスは別の世界の未来に変化が起きることを期待しつつ、母の待つ現代へと帰還した。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 若い頃の母さんやご飯さん、それにクリリンさんたち、もちろん父さんにも若い頃の私にもどうだった美人だったでしょう？ああ、もちろん今も美人だけどねあ、うん、すぐに俺を信用してくれました血の繋がりみたいな、何か感じてくれたのかもしれないそ、そうね、多分そうじゃないかしら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 そうなんだもっと話ができればわかるのかなとにかく次は向こうの世界に人造人間が現れた時間に行ってみんなを応援しないと悟空さんたちが人造人間とどう戦うのかせめて弱点なんかがわかればいいけどそれじゃあ早速タイムマシンのメンテナンスをしてまた往復分のエネルギーをチャージしなきゃね。もうう少し先になると思うけど あんたは次に過去に行く準備をしておいてねあそうするよやっと往復分のエネルギーがチャージできたわねこれでソンんたちの応援に行けるわよ悟空さんたちが無事だといいけどきっと大丈夫よもしかするともう人造人間なんか倒しちゃって平和になってるかもよ それだったら悟空さんたちを連れて戻ってくるのもいいかもしれないねタイムマシンの定員は一応一人だけなんだけどソンんたちなら無理やり乗ってきちゃいそうねソン君強い敵と戦うのが何よりも好きだったから<笑>確かに悟空さんのあの性格ならそういうことをするかもしれないなでも戦いが終わってなかったら 今度はあんたもみんなと一緒に戦うことになるんでしょう気をつけてね。あまり無茶しちゃダメよ。はい。母さんも気をつけて。俺、必ず無事に帰ってくるよ。この世界の平和も取り戻さないといけないからね。 こうしてトランクスは再び過去へと旅立ったそこでは見知らぬ人造人間たちの出現や性格の変化した17号18号など予想以上の出来事が待ち構えていたさらに17号たちを超える凶悪な敵セルの出現は人類の存亡をかける危機へと発展していったしかし悟空たちは さらなる修行を重ね、中でも特に成長したご飯のスーパーサイヤ人を超えた力によってセルの脅威を排除した。平和な世界を取り戻したことを見届けたトランクスは修行で得た力と共に元の時代へと帰還していた。 母さんただいまおかえりトランクスちょっとどうしたのよなんだか大人っぽくなったんじゃないはい神様の神殿に「精神と時の部屋」っていうところがあってそこで修行すると1年間がたった1日で過ぎちゃうんですなんだかよくわかんないけどどっちにしてもよかったわ無事に帰ってきてくれてでどうだったの その顔だといいことあったみたいだけどはいそっか結局孫ン君は死んじゃったのかでもごはん君が仇を討ったのねはい父さんはやっぱり母さんの言ったようにただの冷たい人じゃありませんでしたえ父さんが敵を前にした様子を初めて見た時正直言って 冷酷で心底悪いいだと思いました母さんや赤ん坊の俺が危険な目にあっても助けようとせずに敵のことしか考えてませんでしたからあららまあらしいといえばらしいわね<笑>でも1年ほど2人きりで修行した時周りを寄せつけず自分にも厳しい不器用な寂しさを感じたんですそうね確かにそういうところはあるかもね。 修行を始めた頃は相手にもしてくれませんでしたけど少しずつ俺の力を認めてくれたみたいですそれこそ何度も本気で手合わせしたりたまに少し話もしたり話どんな話をしたのえっ<笑>と話といってもいつも俺が一方的に話しかけてただけです父さんはそうかとかふんとかばかりであまり会話にはなってませんでしたね まったくベジータらしいわねだけど修行の終わりの方で時は過去目覚めたセルが自らの強化のため人々を襲い生体エネルギーを奪っていた頃に戻るセルを倒すため精神と時の部屋で始めたベジータとトランクスの修行は 間もなく1年近くの時が経とうとうしていたかっていると思うがしみなど許さんぞよやっ お前も少しは成長したかそれは父さんのことですかそれとも俺ですか 俺の全力です父さん父さんもうじきここでの修行を始めて一年ですそろそろ悟空さんたちと交代する準備をしなければまだだもっと絶対的な力がいる。 予定ギリギリまで時間を使わせてもらうぞとっくにスーパーサイヤ人の限界は超えているのにまだ先を目指すんですか<笑>セルをぶっ倒しカカロットの野郎も超える圧倒的な力を得るにはまだ足りんこれ以上の説得は無駄かな父さんは自分が納得するまで修行を終わらせないつもりだ父さんはセルを倒すことより 悟空さんんを超えることの方が大事なんでフん<笑>少し違うな俺が目指すのはあくまでナンバーワンだただ今はあのカカロットの野郎が一番目障りだというだけだ同じサイヤ人だからこそなおさらないいか貴様もサイヤ人の血を引くのなら強さに限界を作るな常に上をナンバーワンを目指せ もっともこの俺がいる限りその座に就かせる気はないがな父さん父さんが俺にアドバイスらしいアドバイスをくれるなんて初めてかもしれない強さか悟空さんも強敵と戦うことに喜びを感じていたこれが純粋なサイヤ人ということなのかもしれない 俺の時代ではとにかく人造人間を倒すことしか考えられなかった自分の強さの追求よりも人々の平和を取り戻すことしかお前を鍛えたのはご飯だけだと言ってたなカカロットに似て甘っちょろいことそんなことはだが人造人間なんぞにあっさりやられたそっちの世界の俺の弱さにはもっとムカつくぜえ 人造人間に勝つことや平和を取り戻すだけで満足するような甘い考えは捨ててしまえ俺はその先を、ナンバーワンの強さを手に入れるつもりで仕上げにかかるお前もそれくらいの強さを目指せそうすれば人造人間など敵じゃなくなるだろうぜ父さんはい俺も強くなります そそう、んんなことがあったんだ本当に分かりにくいやつなんだからそれから少しずつ会話も増えたんですが母さんのどこが好きになったのか聞いた時はすごく怒られましたつまらんことを聞くなって<笑>それに俺がセルにやられた時真剣になって怒ってくれたんですででしょう だからそう言ったじゃないはいへへえあのベジータがあいつそんな一面もあったんだ<音楽>でもよかったわ向こうの世界が平和になってはい俺も過去に行った甲斐がありました 向こうの世界は平和を取り戻せただけどこっちの世界は17号と18号がまだ人々を苦しめてる奴らをこれ以上野放しにはできない番組の途中ですが人造人間の情報です現在17号と18号が襲っているのは人造人間め今度こそ行ってきます母さんトランクス大丈夫なの 大丈夫です。そのために過去で悟空さんやごはんさんそして父さんたちに会ってきたんですよ過去だけじゃなくこの時代も平和にしなくちゃ気をつけてトランクス無理するんじゃないよはい